みなさんこんにちはひりこたんがですどうも今回リーツエロのエミリーのコスプレしてみましたイエーイでパクちゃんもパクちゃんに見えないけどパクちゃんに似てるのアモリ君をやってくれてますイエイ 手, 手を貸してくださいパチパチパチパチパチ<笑>いい子だね<笑>はいちょっとねずっと寝てたんだけどお邪魔してしまいました<笑>ねはいちょっと待って ね、<笑>ちょっと猫ちゃんがいると承知はできないけど今回あのオーバーロードとリーツエロのコラボがあったので、えー、とエミリアちゃんのコスプレをしてみようかなと思ってで実はね昔からやりたかったコスプレなんですけど似合おうかなで、うんね、めっちゃ肌白いんだけどやっぱり全部白くにすると。 うん、なんかちょっと黒子に見えないって思ってた今うん、うん、そっか白人のコンプレックスか<笑>かなはい今日の一緒のポイントは、ま、個人的なというのことなんですけど耳ですなぜというとエミリアはねハーフのヘルフだから 耳か必ず今食べてるんでしょう<笑>必みえが必要です。ちょろって見てるのレアさんがね結構耳忘れる人が多い気がしててまあもうちょっとね私はねほんと耳が頭ねちっちゃいからすごくこれを聞くに見えるなんですけど超ザエルフな感じすするんですよねあとはまあ結構なんかおっ 見やすい書ですいでよね。全部ワンパットであとはこれちょっとねアニメ見てる人が分かるなんですけど何て言うとちょっとアニメまだ見てない方がね<笑>ちょっとねでもこれもポイントだからぜひアニメを見てほしいです<笑>壊れるかもしれないけど<笑> ということで、ね、エミリアはね性格的にはあんまり似合わないかなって思うなんかお綺麗なお姫様優しくて本当憧れるぐらいの存在なんですけどうん個人的な性格が何のキャラクターに似てると思いますか是非コメントにしてほしいんです<笑>で。 するっってさ、ちょっとノノリリであ、もう家に来てもう家でコスプレしてゲームするのをマジで最高ミイクとかカラコンとか今日はカラコンはね同じ私はずっと思ってたのカラコンが売り切れてたからもうずっと持ってたカラコンを使っててちょっと満足してない<笑>満足してないですだから今度もっともっと可愛いくエミリアもやりたいと思いますということでエミリアのカッコであ戻ったね<笑> <笑>パク来てパクパ ク, パク私の後ろにいたらもったいないよパク買わないでパクパクたまそうですねまだ見てないの方はぜひこの子が家に入った時の動画を見てくださいこれが好きだね<笑> こ, れこれが好きだね ということ で, ゲ ー,、ねはい、とことでゲームを始めたいと思います今回10回チガチャガチャをやってみたいと思いますどこか、どこか、どこがエミリアが出たらいいなって思うんだけどラマトネモちゃんも可愛いからラマトネモちゃんもいいんだけどせっかくだったらエミリアがいいかなうんいきます キキする<笑>パクちゃんもいるよねやっぱりエミリアちゃんがいると。いってきまーす。イェイおうはいこう。うんあでも消えるな。うわ、んうん、どこかエミリアエミリア。ということうわあああは。でもら ラモちゃんが出てきたぞラモちゃんが出てきてぞえ一回したらラモちゃんが出てきたぞすごくないえー、ラッキーっていうかリムとラモって言ったら私はラモの方が好きって言わないでねね<笑><笑>ラモ好きな人少ないけど私可愛いと思うでも一番好きなのはエミリアちゃんえー、でもすごいラモちゃんはもう絶対はめっちゃ嬉しいじゃあエミリアもどこかに出るんじゃないかなって思う。 うわーすごいやったーラモちゃんといける今日もまだまだ あ, あ, あ、でもモモンガさんは出たんです。<笑> ちょっと、ね、ダメだったんですけどやっぱり一番最初はね多分ラッキーすぎてね<笑>ちょっとラッキーすぎたからラムちゃんがティターンおいい感じですねめっちゃかわいいまあ例えばマリチ路か 誰, 誰でも分かるぐらいアニメだと思う ん, なんですけど、まあ、分からないとここに。 あの説明とかプロフィールも書いてるのでこのキャラクターのことも勉強とかにもなりますね。やっぱりかわいいということで今回、まあ、エミリア出なかったんですけどラムちゃんが出たのはすごく嬉しくて1回だけをやってパーってちょっとドキドキした。で今回はねちょっと大きな声が出れないんだけどあのずっと猫ちゃんが<笑>今ここに出てるがまたねこのコスプレがねあの やるチャンスがやっと出たので何年かを待ってて良かったなって今思いましたはい皆さんはどうと思いますかリゼロとか好きですかお、って分からんちょっと、ね、間違いなかったら新しいシーズンアニメのシーズンも出るって聞いてたんですけどどうかなーってえという<笑>モーリーモーリー似てる似てるねー<笑>ちょっとあれ 寝てるねて<笑>いいね君は強いね。 一つがバです<笑>、うん、今度、カバーを作ってあげる<笑>私の電話はダメですよ<笑><笑>めっちゃ噛んでるせーの<笑><笑><笑><笑> なみ、いた、いた<笑>ちょっと待って、ネズミと遊びなさい。<笑>いや、私ネズミじゃないよ。私ネズミ、いや。くちくちくちくち。 <笑>いいか。<笑> もう反対だよこれおいおいおい君反対だよこっちあん。<笑><笑>